こんにちは久留米ふるさと大使をさせていただいております声優の山田まりなですえー、っと私の久留米のおすすめスポットはですねまずご飯をちょっと紹介したいなと思うんですけど一つはやっぱり久留米と言ったらラーメン、うどんだと思うんですけど山崎はですね毎回行く定番のお店がありまして例えば、えー、ラーメンだったら 丸干しラーメンさんんによく言ってたんですけどあのー、丸干しラーメンといえばやっぱりね濃いスープと麺とあとあのそこにある今は分かんないんですけどお で, んおでんが私はすごく好きであとお惣菜とかも置いてあって自由にこうその時は取ることができたんですけど今もあるのかな。 なんか帰るとたまに行ったりしてたんですけどあのコロナ期間中に帰ったらあのちょっと閉まってたりもしたのでどうだろうまたね帰った時は行きたいなと思っていますあとうどん屋さんなんですけど久留米インターンの近くにあるですねあの橘うどんっていううどん屋さんがすっごく大好きで、あのー、うどんに私腰はいらないと思ってるんですね本当にやわやわの 麺で、あのー、スープも美味しくて、で私はいつも肉うどんを食べてましたね。肉うどんか肉ごぼう天うどんを食べてたんですけど、あの年末年始のあの年越しそばもそこで年越しうどんを私は食べてて、そこで帰って毎年の楽しみでした。今も帰ったら食べに行ってます。 あともう1つが、あのー、和食和食じゃないやあの居酒屋さんなんですけど和団、あのー、っていう久留米の一番街の近くにある和団というお店なんですけどそこがうちのお父さんの知り合いの方のお店であのこの前福岡にちょうど帰った時も家族みんなでお邪魔したんですけど新鮮なお魚を食べたりあと焼き鳥がすごく美味しくて。 やっぱクルメといえば焼き鳥もあるのでぜひ皆さんも行ってみてください。ということでクルメの魅力たくさんあるのでまだまだ語りたいんですけどもまたね皆さんにご紹介できればなと思っております。ということで以上山田まりなでした。